ね、ここがるここで、ね、でここほらエナメル線でこういうふうになってるわけ で,、ねね、で 電, 気電気信号をスマホから送ってくれてるんだけど、はい、送ってますでここでいわゆるほら増幅信号がこう来て、ね、そう電磁力でこれがあの紙のコーンがねこう振動して、まあ、スピーカーみたいになってるってこと えっとこの部分はあの作るの大変だからこ れ,、ね、イヤンこれ100均で買ってきてついいけといてい、うんうん、このこの部分ねちょっともったいないんだけど、うん、ちょん切って、うん、そこの線をちょっと頂 い, いてそうそうつなげて、うん、でエナベル線つなげてるっちゅうだけ。よ、うん、これまあ2つねあって今ほらステレオ音源で来てるから、うん、一応ステレオなんのよね。昔はさあの いわゆるモノルでこれ教材として作ったんだけどただ難点があってほとんどみんな iPhone だからこのアダプターがちょっとなくてっていう。そうそうていう変換するやつがないといすよ、ね、うそうそうそうそこの部分がちょっと優秀が難しくはなってるんだけどスピーカーの原理をね学ぶっていう意味ではこういうの実験工作としては面白いのでね変換なんていうのゲームがそこの部分を除けば割と安価にできるならっね。うん あと家にラジカセがあるとか あ, そのあとテレビはみんなこれだから、ね、一応それでそれつなげることはできるかなって感じまあその端子の口が合えばケンカアダプターなしでもできる、うんあだね、まあ割とね安価にできる電気工作かなっていう感じイヤホンもそうだからもっる確かにねただ思ったより音が合 な, ないんだけど、うん、聞こえるは聞こえる全然、うん ラジカセを、だって昔や、ね、ラジカセってみんな分かんないかもしれないけど、ラジカセやると結構大きなのと思う。大音源、大音量。そ、うんな感じちょっと見せたいところここにある。裏側やっぱ裏じゃないですか。やっぱりこれでになってて、うん その力が振動になって伝わって、音が、うん。いや、ほんと中身が一緒だよっていうね。うん、これ、ネオジュ磁石が二つあるって気がついた。うん、この表と裏です、ね。ここにあると。パチンってくっついてるのね。そちね。そうそうそ う, そう、うんうん。はい、じゃあ、それううで。以上ですいい